乾杯<笑>おはよう<笑>今ね、ミートソース作っててもうすぐで完成するところひき肉とベーコン私余分な油を落としたくて気休めなんだけどさ 日が強 い, が強 い, が強いさっき買い物行ってきてうん<笑><笑>クスクスを初めて買ってみたの私クスクスすごい好きでなんか世界最小のパスタなんだ 大好きなの家でさやってみようかなって思ったんだけど今日はノーアイディア偶然ミートソースはそもそも作ろうと思ってて別にもう今日はここにいる必要ないからあっちに移動移動あそうそうこれ可愛くない見て<笑>アウトレット行ったらさ安くなってたから買っちゃった。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 2月は忙しいですか私はべらぼうに忙しくて、今<笑>泣きたいなんか忙しいとデリバリーが多くなっちゃっててよ、うん、くないなと思って昨日頑張って仕事を一旦片付けたから今日は作り置きを してたって感じミートソースもほかにもちょっといくつか作ってうんうんうんお刺身美味しい近所にねお魚屋さんがなくなっちゃってちょっと今日は遠いスーパーに行ってお刺身を買ってきたって感じ ホ、うん、ッとするおいしい皆様クリスマスはどんな予定ですか私は未定未定っていうか別になんかもうクリスマスみたいなことしないかなって感じでも12月だからさちょっとはうんもうえってます、ね、とまずねおいっことめいっこに クリスマスマプレゼントを買ったよ<笑>今いろんなところから買ってるからうちにあってクリスマスに間に合うように送る予定なんだけど<笑><笑>見てもうほとんどなくなっちゃったんだけどこのまま開けたばっかなのにそうなんかさ 仕事が忙しいと飲む量が増えちゃって<笑>飲む時間あんじゃんって話だけど飲む時間は絶対に削りたくないのって感じ飲む時間はさ削りたくないよどんなに忙しくても飲むのが改めまして乾杯 ボールと焼き芋の組み合わせが最高でん。焼き芋とハイボール最高に合うんだよね。美味しい。今日の、今日のおつまみヘルシーじゃない。これ以上食べなければヘルシー。 クスクス食べるのめっちゃ楽しみで、ね、あクスクスが本当に好きなのこ れ, これこれこれすごいちっちゃいんだよなんか推奨レシピじゃないけどなんかレシピになってるやばいおまかせっちゃうあの YouTube でもラダニをね作ってる方がいたのそれで あラザニア作りたいと思ってパスタのコーナーをいつもよりもじっくり見せたらくすくす見つけちゃって一応ラザニアのにパスタも買って帰ってきたんだけどそうすごい重かった両方と思った、うん、これめっちゃ重かったんだけど 500g も入ってた買うつもりじゃなかった そうクリスマスの話してたよね今そ う, そうクリスマス今回土日なんだよね多分やる仕事してると思うでもなんかこの前デート行った人とはなんかなんて言えばいいのすごい気軽な楽な関係って感じ クリスマスマ前のどっかでうちに来ると思うから<笑>その時ちょっとクスクスを食べようと思<笑>どんなだよ」っていうねあの誕生日にもらったシャンパンもまだ飲んでないから。 一緒に飲もうって言って誘い出した<笑>怖い怖いそろそろミートソースの様子を見てくるね<笑>ほぼほぼできてたから味見で持ってきた上に粉チーズかけたらさなんかクルトンみたいなサイズのが3つ出てきたんだけど<笑> というかすごい組み合わせだよね。お刺身焼き芋、お刺身焼き芋、ミートソースっていう<笑>変なのまあいいけどい最近ハイボールがすごい好きすぎてビール1本飲んでハイボール1杯飲んでそのあとずっとなんかハイボール飲んで。 これクスクスにも合いそうもう今頭の中クスクスでいっぱいだからさ<笑>やってみようかちょっと食べたいよねこのこのミートソースとあえてみるわちょっとやってくるね全く取れてなかったんだけど今お湯が沸いて。 ここに五十グラムぐらいあるはずなの、だクソクソがあと塩も入れてるお湯の中にね五分ンいきますちょっとこれはさダイレクトに箱入れだったから、まあ、箱は一回ずつうわーあこういう感じちょっと待って今見たやば吹き出したんだけど ちょっと火が強すぎちゃったやだもうこんな状況になってしまったよ悲しいで後で片付けをします<笑>乾杯<笑>ああこのまま ど, どうやってみんなこれお湯切りしてんだろう 切りの方法がわかんないもう い, いやとりあえずこうやってだって超ちっちゃいんだよ一粒が今見てたんだけどオリーブオイルで炒めてちょっと蒸らすみたいなやり方の方がいいのかもしれないちょっと思ってたのと全然違う全ん盛りのクスクスでが出来上がりました ちょっと炒めてみる。水分を抜く意味も込めて。クスクス。本当クスクスだよ。イメージしてたものとだいぶ乖離があるな。すごいな。とりあえずお酒を飲む。つイカ乾杯。 <笑>食べてみるちょっと大失敗しちゃったうんあのあれだねお粥じゃないお粥じゃなくて本当に普通に白米を炊こうと思ってお粥になっちゃったみたいな。 <笑>ちょっと水の量間違えちゃったわ、みたいな味がする。うん、レシピ見たのフライパンにオリーブオイルを敷いて、で、なんかちょっと水入れるのかなで蓋をして蒸すみたいな。そっちの方がいいと思う。このお湯で茹でるは、そもそもお湯を切れない、このちっちゃさ。だって、こんな、こんなしかないもん、こんな。 お米よりもだいぶちっちゃいもん。うん。頑張って食べる<笑>。こんな感じ<笑>。うん。美味しいやり方を頑張って見つけよう。うん。 でも全部食べるのちょっとつらいな<笑>乾いたら美味しくなるとかないかな大失敗<笑><笑>やっちゃった<笑>ああ<ー><笑>って食べます<笑><笑> とりあえず、お刺身お刺身でお口直しようんうんうんうおいしいってこういうことうんうん<笑>何やってんだろう<笑> 水分がちょっとずつ飛んできてんのかほら今の時期乾燥してるじゃん<笑>なんか少しずつ美味しくなってる気がする。完璧<笑>